you、mm -hmm. それは世の断りにとらわれることなく夜の闇の中人知れず反逆の翼を翻し変革を促す者を指すこんばんは俺の名は天宮蓮というこの画面仮面舞踏会マスカレードパーティーの夜の部のホスト役テイラーをなぜか受け持つことになった喋るのはあまり得意じゃないが本日は このパーティーにようこそどうかよろしく頼むお約束というやつだえ気昨日のせいか今こちらの会場だけではなく全国各地のそれもなぜか主に映画館からも大勢の人の気配がなるほどつまりこの舞踏会は 俺の想像以上にみんなの注目を集めているということかでは俺もここは覚悟を決めて違うギアを入れようよし<笑>ようこそ諸君 t i 招待俺の名はジョーカー前置きはこれぐらいにして今日は諸君に仮面舞踏会にちなんだ とある事件のエピソードを披露しようあれはそう11月の初め俺たち怪盗団はいつものようにルブランの屋根裏部屋に集まっていたどうしたユースケ急に呼び出しなんかかけてお話があるって何だよ実はみんなに見てもらいたいものがあるえん怪盗お願いチャンネルああ 実は刑事板にうちの学校の生徒から緊急で助けを求める書き込みがあるのを発見してな緊急穏やかじゃないわね書き込みによると渋谷の街で近頃若者をターゲットにしたマルチ商法事件が起きているらしいその事件の噂なら私もネットで見たことあるあれだろ確か仮面舞踏会がどうたらってやつだろそうだ 犯行グループはどうやら渋谷のクラブで仮面舞踏会と称する怪しげなパーティーを主催しているらしいやらはそこで目をつけた若者にマルチ商法への参加を無理強いしているそうだクラブがたまり場それにターゲットは若者どこかで聞いたような話ねビンゴこの犯行グループはどうやら前に 前に怪盗団がやっつけた金白一派の残党らしいえマジかよああそれで私も気になって情報を漁ってたってわけ金白一派の残党の仕業とあっては見過ごすわけにはいかないそれにカイちゃんの書き込みには明日までに商品をすべて売りさばかないと奴らからひどい制裁を受けるとある 事態は急を要するわけかリーダーどうする確かに放っておけない<笑>おや金白絡みだちゃなおさらだぜ私たちの手できっちり始まつけないと困ってる人を助けるのが怪盗団だものね、うん、ありがとうお前らならそう言ってくれるだろうと思っていた<笑>念のため事件の裏を取ろうふたば その仮面舞踏会が開催されているのはあ店はわかるけど中に入るには招待状ってやつが必要らしいネットをかまさないで時間に流通させてるから私にはちょっと<笑>夜の街に詳しくしかもアンダーグラウンドな方面にツてがあるものでないと入手は難しいってことね夜の街に詳しい おいねんね、ん誰に電話してんだよああ新聞記者の大家さんおおけどダメだ出ない今度はチャット誰にじゃあ見せろよ、うん、俺だ渋谷の町のマルチ商法の噂は知っているかカイちゃんに被害者から助けを求める書き込みがあった詳しく調べたいけどあまり俺たちの得意分野ではない 何か知らないか明智お前はいろいろつてがあるだろう。奇遇だね僕もちょうどその事件現場を内定しようとしていたところだよければ現地で合流しよう分かったおいおいね悪い他に手だてが思いつかなかったううん賢明な判断だと思うあまあ野郎も一応今は怪盗団の一員だしな 明日になったら書き込みした被害者さんがひどい目に遭わされちゃうし今日中に急いで解決しなきゃだもんねでは早速明智と合流してみんなで仮面舞踏会に潜入捜査だぜあああクラブかあんまいい思い出はねえな人がいっぱいで歩きづらいね ああおまけに入り口で渡されたこのパーティー用のマスクなんだか前が見づらくて<笑>ああ失礼ご機嫌よハルぶつかった人にいちいち挨拶しなくてもいいってハルはお嬢様だからなうん丁寧だでそのスタイルなんとかならなかったのかいクラブに猫の入ったバッグ担いでくるってさ、はあ、これは仕方ない必然だそうだぞ 一 だ, ぞ我が輩だけ抜け物にすんなうんそうだけどさこの仮面マジで安物だよないけてない あ, あ美しくない一応仮面舞踏会って触れ込みのパーティーだからなそれっぽい雰囲気を気取って主催者がもう配ってるんじゃないかしかしこれならいつもの怪盗マスクの方がああ俺ら仮面にはちょっとうるせえしよな テンション下がるよな。ああああああやれやれ君たち雰囲気がなんだか重いよう。こういう場なんだし、無邪気に楽しんでる。風を装わなきゃ出ないと妙に目立つ無邪気って言われても、この大音量だからな。耳がガンガンしてたまらん。三半規管が行方不明だ。吾輩もめまいがしてきた。ええ 音楽はもっと適切な音量で楽しむべきだわだからさ あ, あ, あでも確かに一理あるかもこういうとこに不慣れな高校生だって周りにバレたらまずいしそ う, そうかああここには事件の潜入捜査しに来てるわけだしな、まあ、超アウーなんでより野獣ばっかりって感じで私全然 ないよでもそうねもっと場の雰囲気に自然に溶け込むよう努力しましょうあそれと念のため以降はコードネームで呼び合うことその方がみんなも吹っ切れるんじゃないおお殿さすがクイーンだ、うん、<笑>場の雰囲気に溶け込む吹っ切れる例えばどうしたこんな感じかどうしたはっえふ っ, っはっえええ え, え い や, いやお前ノリノリだな <笑>みんなの前で踊ったことないって今までないはずだそれ踊り視線と体が動いてきちゃうリップに乗ってきちゃ う, うセクシーそうね私のやりたいことのリストにスクラブでダンスもあったような気がしてきた聖剣好きあー緊張するマイクから外れるでも写真<笑>イメージ通りに動けるみんなと一緒だからがまるで夢補正感じるぞやば い, やばいまるでキレイ 俺のの中ンンンスのインスイピレーションがだ手つき<笑><笑><笑><笑> い, いぞ行くぞみんな<ター><ター><ター>お踊 れ, 踊れ<ター><ター>おどれ<笑> 野獣超えな<笑>あれがノリなのか ひら輝いてるぜ<笑>がめくぼしみたいだ この声キングクレイジー今宵はマスカレドパーティーにようこそ見事なチューチュートレインだった<笑>さあ私が主催した今宵の仮面舞踏会存分にお楽しみください<笑><笑> あ, あいい汗かいた疲れたな<笑><笑> あ, あだが黒、今の声ああ このパーティーの主催者みたいだねちょっと息が上がったなぜか<笑>あれだけでクソいや気を取り直して奴<笑>がマルチ商法グループのボスだ姿は見えないがおそらく店内の隠しカメラか何時かでターゲットを品定めしてるんじゃないかな品定めそう情報だと奴らは適度に酔っ払った客に目をつけるらしいよって心のガードが下がる効果を当て込んでるんだろう まあその状態でマルチ商法の契約書にちゃんとサインさせられるのか疑問だから僕としてはあまり上手い手だとは思わないけどその辺は何か特殊な手口があるのかもいやいや案外勢いで乗り切ってんじゃねえウェイマスカレットパーディ ー, ー, ーあのサングラスは前が見えているのか<笑>視界が良くないらしいぞうん 字が見えないぜ<笑><ふー><笑>続きをお願いします<笑>続きを言ってよろしいですかお願いしますわかりましたというわけで僕らはこれから酔っ払ったふりをするそしてこのうちの一人だけをうっかり残してみんなで帰ってしまった手を装う それがいるままだと奴らは敬遠するだろうしねなるほど残った一人がわざと声をかけられていわゆるおとり捜査風に事件の裏を取ってくるわけかしかしいやいやいや酔っ払ったふりええー、らがお酒なんか飲んだことないぞ酔ったふりよし試しに軽くやってみるかなんでだよマジかく準備はいいなえっ行くぞみんなええあーあーあの あっあ、っ個のものが二個に見えるん個ゃんのものがに個に見えるなみんなもういいかいちょっと吐いてる人たちもいたけどそれだとちょっと厳しいなああと猫くんまでやらなくてもいいから猫じゃねえ それか明んお前もやれよ本当はやりたいんだろえ…くっ…えぇ…あ…うんん、うんん…<笑>俺が…おぉ、うん、明智<笑>あー…ちょっと よ, よ…飲んじゃったけど…てっ…どう進行していいか分からなくなっちゃうんだけど来ろ来ろ気を確かに…<笑>凄まじいクオリティだった…<笑>自分のクオリティの低さが呪わしい…不覚だ困ったね どうしたもろか<笑><笑>ウィーマスカレールパーティーフ<笑>ちょっといろんなことが起こりすぎだよなんだ今の声なんか事前に収録したっぽい感じだなおいああおでもよ、うん、どっかで聞いた覚えがえ<笑>酔っぱらち。 今日は給料日だしハメ外しちゃうぞララちゃんはいないっかっあ<笑>そうだそうだそうだぜほらあの新聞記者の人都内のスタジオで収録したんだ<笑>、ね、うんね大谷一子電話に出なかったかと思えばこんなところにあ黒服が記者さんに声をかけてるよあなに何何 ご招待よっしゃーあちょ、っと奥に連れて行かれちゃうじゃあ作戦変更だ彼女を追いかけようおう王やの登場は予想外だが犯罪の現場を抑えるチャンスかもなうん行こう VIP エリアに忍び込むぞおい あ あ, ああ疲れたあの見張りのやつあのピッチリ横分けの見張りのやつマジしつこかったけどああホントねああノンールは顔は大丈夫だったのかしら<笑>事務所的に<笑>どうにかセキュリティを突破してビップエリアに侵入できたわねああまるで怪盗さんが転んだとも言わんばかりなやりとの緊迫した駆け引きだったあ あ, あみんないた記者さんだよおーあっビップシートでクロックだ に囲まれてる部活に動くと彼女に薄い本みたいな機嫌が及ぶかもしれないやめろここはひとまずこの物かけに隠れて<笑>様子をうかがおうああこの契約書にサインうんどうしよっかな<笑>そこの黒服さんお水ちょうだいよかった順調に侵入できたおかげで契約書にサインさせられる前に無事かきつけられたぜ、うん か、それより早くサインしろってうっさいなブーお姉さん気分害したやっぱ水じゃなくて酒酒持ってこいわわわわわわ酒癖悪いなおい、うん、あーちょっとグループのボスっぽいやつに詰め寄って頭をペシペシやってる わ, わわわあんなことやったら相手が怒ってウエイマスカレードパーティーフーお姉さんいいノリだね お, らお前らも笑え酒だよ酒、タク使えねえなお前ら<笑>ボコンゾウェーイて超楽しそうに笑顔でウェイってるぞ。<笑>, 笑顔でウェイしながら、部下たちはコケ使ってるけどな。いかにも組織のワンマンリーダー、気取りといった感じだ。ああウェイさらに飲みも入ったところで、お姉さんに超お得なビジネスのお話。<笑>マルチ商法の話。 入ったようだねお姉さんに会員になって売りさばいてほしいのはこちらのうんお肌すべすべサプリメントかよーしお姉さんすべすべのツルツルのブリブリになっちゃった<笑>うって飲んじゃったおい今動いた拍子に何か落としたぞしまったあねえあれって IC レコーダーだよもしかして よっもらったふりして潜入捜査してたんじゃおおありうるせ記者さんだしようええこのやろ怪しいじゃねえか話聞かせてもらおうかこらやれてめえらほら行け行けいらっちょっと話してよ、うん、ごめんお姉さんちょっと酔っ払いすぎちったからそろそろおいたまうをねじ上げられちゃった 手の中からサプリメントが落ちた。どうやら飲んだふりをして、隠し持っていたようだな証拠に持ち帰ろうとしてたんだね。やばげな雰囲気だぞ。黒服たちが先立ってきた。助けに行こう、みんなおいやれやれ。それが怪盗団のリュ会仕方ない。仲間になった以上、僕も一緒に行くよ。よし、お前ら。思い切りかき乱してやれそこの黒服たち。 手を離せ、その女性は俺たちが頂戴する。ほら、ほら、こっちよ。ほ、えーえー、<笑>ら、君たち、いった。はい、こっち、さっさととんずらすんぞお、う、うえー、な、なにが、何者だ、お前ら。おえー、おえー。き、しつこい奴らだ。思うように脱出ルートに近づけ。ん 私たちだけなら何とか切り抜けられそうだけどこの状況だとちょっと厳しそうねみんなは先に行けわわまさか君一人でおとりになるつもりじゃ誰だか知らないけど私を助けるためにそんな危ないマネああああああ無理だぜ記者さんああお姉さんこいつ一度言ったら聞かねえんだ大丈夫だ任せる あ, ありがとう感謝するでもくれぐれも無茶しないでよじゃあ行くわいつものあそこでおち合いましょうまさに後ろ髪ひかれる思い急いだ方が良さそうだ裏口はあっちだぞまた後でね あ, ありがとう健闘を祈る必ずまた会おうお前もな行くぞ It's SHOW TIME! あ遅かったじゃねえか八方かじゃなくて、レンでいいんだよね仮面もうつけてないし大丈夫怪我はなかったああ大家さんは無事脱出して、あの後すぐ別れたわ。あなたに感謝してたわよ。そうか。 私らの正体にも気づいてなかったぞ。あの記者さん、なんだかんだ言って、結構酔っ払ってたみたいで、逃げるときも足元ふらついてたしな。おそらく一晩寝たら、記憶も曖昧になるんじゃないか。なるほど。酒は魔物だな。未成年のくせに知ったふうな口を聞くな。ああ、でも、ま、潜入捜査は ひとまず成功ってところじゃねだねああ怪我の巧妙だったけどあの記者さんのおかげで事件の裏もしっかり取れたしああ奴らは黒だだいぶ歪んでるみたいだったメメントスに親玉のシャドウもきっと出てるだろううんあの犯行グループはリーダーのワンマン体制だ安さえ崩せば確かにマルシュ情報を続けることもできなくなりグループは消滅これ以上の被害を きっと防げるおーやレンレンの言う通りだぜやれやれ、僕のことはするかいどうみんなやるでいいよねイギなーイギナ し, な, しないわ右に同じ私もうーん明智ああー、ごめん。え前回一致かそれが君たち、怪盗団のルールなんだね。いいよ。 僕も同意しよう決まりだなじゃあ行こうメメントスに俺たちはその足でメメントスに出向いて思った通りそこにはパーティー主催者こと犯罪グループのボス岩井のシャドウがいた<笑> 祝いは他にいるのでややこしいですが祝いです今宵はマルチ商法パーティーよさあこちらの契約書にサインをお い, 祝いマルチ商法かっぺるぞそうよ若者を食い物にして祝い恥ずかしくないのごきげんよう仮面舞踏会はもうお開きです私たち怪盗団が祝いの目を覚まさせて差し上げます そんなにいじるとテンパりすぎて変な感じになってしまいますさあ回答だ義足とかいいこぶりやがってお前らはお前ら悪党なんかじゃねえ悪党風なんだよ誰が一番風なのかを教えてやる必要があるなおどういう意味だ<笑>え<笑><笑>いいかしがる相手が どっちが悪党気取りなのか風なのかっていうのを教えてやるってそう決めたああってどういう意味だ<笑>いいかすかるああいう中途半端な腐りきってやがるぜおいおいおい謎のリズムでやるんじゃねえ<笑>上等だまあ、ら返り討ちにしてやるぜ音速のパンチを苦労してやるドゥラッドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル よし、祝いを一気に畳みかけるぞほら、祝いこか祝い祝い祝 い, い, い祝 い, い祝いこ祝いだ死ね思<笑><笑>い祝いしたかい<笑>これが、お祝いの敗北の味だ 思いハハハハしハハハハハハハハハハー。ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハれた明智と いつものようにチェスで手合わせすることになった回答お願いチャンネルとやらを見たよ。例のマルチ商法事件の被害者から感謝の書き込みがあったね。ああ。パーティー主催者は改心し、自首したそうだ。一件落着というわけだ。 思わぬなりゆきで君たち怪盗団の活動に貢献できて僕も嬉しいよ<笑>おっと僕も今や怪盗団の一員だったっけああこれで少しは信用してもらえたかな<笑>君チェスの手が止まってるよそんなに悩ましい局面かい確かにこのままだと君のキングが僕の攻め手を逃れる術はない よくしゃべるな君こそ無口すぎるよ10代の男子って普通もっと騒がしいものだろう あ, あほらリュウ二みたいにさまた黙った言っとくけど待ったはなしだよ分かってるへえそんな手を隠し持っていたとはやるね なんて言うと思ったかいお見通しさチェックメイトだまた僕の勝ちだねけどそのうち勝つ<笑>期待してるよああ予定があるのでそろそろ置いてましようコーヒーごちそうさまお題はここに置いておくね明智んお前は なぜ探偵になったさあね考えたこともないけど強いて言うなら楽しそうだからかな君は違うのかい怪盗団のリーダー君俺はお前とは違うだろうねけれど今僕ら一時だが味方同士となったつくづく皮肉なものだと感じるよ しかしこれも運命だ僕らの運命幸福な結末だといいねではまた幸福な結末かこれで俺の話は ひとまず終わりだ。長々とお付き合いいただき、ありがとう、諸君。えまだ物語の続きがあるはずだ<笑>何を言っているもう語るべき物語など何も残っていない。すべてはもう終わり。ジ・エンドだ。そのことは諸君もよくご存じのはずだが。 そうだなもしもまだ俺と怪盗団の物語に続きがあるとしたらその物語はまさしく起死回生の驚くべき内容になるだろう仮面舞踏会はパーティーはまだ終わらない諸君のハートをお宝をいただきに間もなく参上する